のそのそ前方に割り込んでくる外役者にミラーフンがいるるというわけで過去最低暮らしの泥沼を覚悟せよバイクの仕返しミラーパンチまとめろよ今の2件とみんなの経験でわかるだろう後期高齢者が運転する危険性をまあバイクで平然とすり抜けするような低民度層も相応に神経いかれてるのがよくわかる回ですがね 車線内の右に寄ったことですり抜けをブロックした仕返しなんでしょうか言い終わらぬうちに右し状況が理解できないまず理解っていう概念がおかしいんですよね人は正当な理由と目的があって初めて行動するという実態に合ってない前提隙間に割り込む程度の底辺レベルに収まってる名古屋人と割り込まれてもぶつけ返さないカーボン調みたいな成人この両者が相まって日本と海外との違いを作っている私の精神レベルでも大人扱いですからすぎはロリン これが大人になるということなんだぜ。つまりならない。表を取り繕うのが上手くなるだけ。それにしてもバイクのサイズを車1台分で考えてないの。運転下手な。好きでもないのに車を維持してるアホ。何してんだよ。すれ違いくらい大人しくやれ。はこのバイクの人、多分逮捕されてニュースになったやろ。横断者を見落として普通車免許試験不合格にされて、ネット掲示板にしねって書きまくってそう。50代を過ぎたあたりで、 やってる SNS のコメント欄すべてに、この世のすべての問題を自民党のせいにしてそう、というかこのタイミングで、さっきの続きが流れてきましたね。忘れた頃にシレット見かける、そこそこムカつくニュースの犯人逮捕の知らせのようだ下から2パーくらいの人たちが、 多分その手の事件の8割を起こしてる。おい、これ大丈夫かよ。私も自ジ陣ジにこれやられたことあるんですよね。命の危険を感じますよ。瞬時に避けた3秒後くらいに死ねって思うけど。そしてこいつは車の合間抜けてやがるな。誰か引け。こういう人たちって、マフラーは法律不適合だし、ナンバーは跳ね上げてるし、社会悪でバイクのイメージも下げてるゴキブリなのに、なんで自分たちが悪人じゃない、みたいな行動を取れるんでしょうか。これだって。 普通に走ってるだけなのをブロックされたと勘違いしてるだけでしょ統合失調症の症状出てますよ君たちは靴ひもほどけてますよって言ったら警察に通報すんのか電車でマナーの悪い女子を注意したらこの人痴漢ですって言われたりもう遅いから帰りなっていう声かけ事案が発生してるんですがそれははいはいじじきんじじき2023年は事実陳列罪とかいう存在しない日本語が広まる1年になる GTR の最終型発表までに一般化させたい。相変わらず憶測しか出てこないよな。次の GTR は、特に YouTube の車情報まとめチャンネル、何も言ってないのに、動画時間だけ8分以上あるの。あれどうやって編集してるんだよ。そしてこういう動画に出てくる人の半袖率な。バイク乗りの薄着度の高さは、サル度の高さ。これが日本だったら、バイクが煽り運転で引き殺されたっていう報道になるんだよな。あれ普通に考えて、バイクの割り込みがきっかけだろうに。さっきも言いましたよね、ノーウィンカーで来る 車の間を抜ける人ああいうやつが先に割り込んで、チガイを起こらせただけだと思うんですが。 それにしても今のはひどい。そして急ブレーキ踏んだの。もしかして追突させようとしましたかぶつけられたら引かれて死ぬ側なのに、戦おうとか、前に出ちゃったのに離脱しようとしない神経が理解できない。しかもあのメ車、私が散々アホだと言ってきた、バカパワーパッケージングやん。中身で選ぼうとしたら排気量無駄にでかすぎ、見た目で選んだにしても、この市街地では速度出しすぎ。このパターンばかりはどっちもどっちですわ、追いかけてやり返そうと思うところまではわかるんだけど、だからと言って実行する時点でもうね。 すげえよ、マジで中指立てとるやん。グラセフで、武器を持たない状態で銃を撃つボタンを押した時かよ。ハンター株とかいうちびくそバイク乗ってたからわかるけど、バイクっていう立場のせいか、すり抜けを一切しなくてもムカつくことって散々あるんだよな。特にミライースとはゴンある。前が詰まってるのに車間取ったら抜いてくる。そういうのが嫌になって売却。熱いし。 寒いし、雨降るし、物理的な欠陥もあるし、プロテクター切るのめんどいし、開放感はいいんだけど、バイクという乗り物は、デメリットが楽しさを上回る。普通の神経で運転してれば、バイクだからって見落とすなんてことはないし、見落とされたところで事故ったりやり返したりはしない。今の車社会を見ればわかるでしょう。バイクなんて平然と見落とすか、幅寄せですりつぶすか、そういうことしてくる人が5万以上確定でいる。その手のクソ雑魚一般人とどう付き合うか。 あとは、すり抜けもせずナンバーも跳ね上げず、真っ当に運転してればキレられて引き殺されはしない。ロずズルまでもなく答え出てるんだよな。私は純正マフラーに戻せとか、フェンダーレスキットを純正にしろとか言うつもりはないですよ。どっちもクソダサいと思うから。まあでも、 違法改造にならないよう常識的な範囲でカスタムしていくところから真っ当な運転手になるための一歩だとは思えてきますねホテルマンや、就活生の身だしなみってやつだな先生身だしなみに私 LGBT 受け入れてるよツイートは含みますかまず相手の会社のホームページを見ろ SDGs とかエコとか書いてあったらその答えは Yes だこれからの時代は EV だという意見と EV は環境破壊だという意見で戦争が起きてますが この戦いはいつ終わりますかこの問題には問題があるんだ。何その日本を、いつの日かのトランプ大統領選挙のように、お互いがお互いにとって、都合の良さそうなサムネイルの動画しか再生しない。そして、相手を否定するコメントを書いたり、否定してくるコメントに否定するコメントで返しているだけだ。 彼らが戦うのをやめるまで戦いは終わらないなるほど戦うのをやめるということは戦いが終わるということなんですね文字数制限をとにかくクリアしたい文章の課題みたいな日本語の使い方で草大学生くらいになればレポートは外注してバイトするよね何せ日本の特技は中抜きなんだもの中抜きで国民が貧相になるにつれ中言わんでいい ところで、私、食料問題の解決法は、死人具の配布と性教育だと思ってるんですけど、何も間違ってないですよね。ほら、こういう人が生まれてこないじゃん。とりあえず性欲発散と子作りを混同するのをやめろ。行動走行とスポーツのように、危険を承知で安全に移動するという意識一つ、ないだけでこのざまである、バイク乗りたちが好き勝手に、深夜だろうが騒音を撒き散らしたせいで、バイクすらも電動化を強制されそうだぞ。 なんか指定してるけどお前らのせいだからなバイクで走ってる時に山奥で2ストロークとすれ違った後の空気の臭さ あれは環境規制が進むわけだと思ってしまうそもそもあんなマイナーで勝敗器量な乗り物すり船レベルだろ日本中の漁船の二酸化炭素排出量と日本中のバイクの二酸化炭素量で勝負した結果バイクの方が少なかったのにバイクは規制されるそりゃこんなすり抜けしてる奴らが乗るもの世間の人は嫌がるに決まってるんだよなななおも 10cc 以下の原付一種遅いくせにすり抜けしまくってたら とうとう環境規制で全滅していく模様。もうさ、働いて物買ってっていう社会構造から時代遅れなんだよな。その天然は生まれはすごいよ。元から金がないだけなんだけど、お金に固執せずに生きている。日本で年収200万円コースか、海外で月収200万コースかの2極か。ゲーム禁止条例に嫌気がさした令和の子供たちが、大人になった後に一斉に四国から離れて、急激に過疎化が進む未来。なんだそれ草生入るぜ。そんなニュースが30年後に見られるなら、 さってコメントするためだけに長生きしたい将来のトヨタは、石油の生成過程で余ったガソリンを用いて、EV 用の電気を発電する機械で儲ける会社になるおいでたぞ、ウインカーも出さずにダラダラ車線変更してくる人味方ごと巻き込む爆撃が打てるゲームで、何の予告も出さずに、味方もろとも砲撃しそうグラセフオンラインの戦闘ミッションで、銃で十分な場面にロケットランチャーを持ち出して、自爆して死にそうそしてこの車の間を抜けていくスタイルである車側からやられたらむちゃ 四国ツーリングの最中に惹かれてくれませんかね北海道ツーリング中に法定速度を守る地元ナンバーを追い越してレーパートに速度違反で捕まるのもいい思い出だな日本でも部下着の集団暴走があって炎上してたけど若は死ぬまで治らないってことですね爆音ですり抜けてったバイクが海沿いの海鮮物 の, の飲食店に泊まってた時蹴り倒してこようかちょっと迷うやつどうせ強風のせいになるやろとりあえず実際にバイクに乗ってない人にとっての バイイクに対するるメージが下が下だけの8分間でしたね。なんか申し訳ない、没にしようか半日悩みました。まあ大抵の犯罪者はパンを食べてるけど、パンを食べたからって犯罪者になるわけじゃないから。でも、幼少期から将棋を習わせれば、藤井聡太くんみたいな秀才になれるとは思うんでしょ。習わされるんじゃなくて、自分の頭で考えていく系の能力なんですが。からの、 騒音撒き散らしのすり抜けまくり野郎が、お前の番、白煙撒き散らしまくりで割り込んできやがってクソだなと言っています。ネット掲示板の口論レベル。返事がなかったら聞いてて腐って書いてそう。50年とか生きてきた人の口から、出てくる言葉が聞いてて腐って言う。要するにそういうことなんだな。江戸時代に喧嘩用成敗みたいな法律あったらしいけど、今なら気持ちがわかる。生類やれみの例も、動物愛護団体が勝手に施行してるしな。インターネットという新社会の中で、おのおのが勝手な法律を行使して他人を 私みたいな自分のチャンネルにアップロードすることしかしない無害なロム線人間が増えれば表向きの平和が実現するそろそろ気づけよ人類平和も友好も実現不可能なんだと幼稚園児レベルのこともできていないと自覚するステージを卒業するとともに動画も終わりましょう